ススイステッドワンダーランド照明音響準備 OK ですロイヤルソードアカデミーの皆さんどうぞみんなー 子供ちゃんとパフォーマンスできんのかよいやあれはおそらく子供じゃないようおそらくドア付属だなああいつらさっき校内で迷子になってたやつらなんだぞ会場の皆さんはじめまして僕はロイヤルソードアカデミーのネージュ・リュバンシュですさあみんなご挨拶はスニックです、うん <イン>私はドミニクですブランだぜケッシュ <DISLAPENTIRUS> イエーイ僕ホップ。ピースピースティティミーですああはずかしいん 僕の名前は。なんだっけ。ずっとぼけてんじゃねえや、トービー。えへへ。そうだった。トービーだよ。皆さんに楽しんでもらいたくて。たくさん練習してきました。聞いてください。みんなでヤッホー。 うん「お」 なんだこの曲サビが頭の中をぐるぐる回ってるこの曲は奇跡の国の童謡のアレンジだね夕焼けの草原出身の私も聞いたことがあるよきっと有名な曲なんだろうなんだ誰でもできる簡単な振り付けじゃんしかも全然揃ってねえしあ一人転びそうになったネメイジュが助けたけど。 他の奴らもみんな危なっかしいんだぞ正直クオリティは大したことないなこれじゃあ俺たちのライバルにもならねえっすねウィル先輩<笑><笑>やられたえやッホーヤッホー楽しい歌<笑>懐かしいなこの歌ああ。 ム邪ジャキで可愛い姿を見ていると日ごろのストレスが消えていく感じがするよわかるすごくあったかい光景でなんでか泣けてきちゃうな<笑>踊りも不揃いでハモリもガタガタなのに目が離せない全力で応援したくなる 明治理番社にくげつけになってるまさか凝った愛らしさの表現があるんずな<笑><笑>みんな聞いてくれてありがとう大好きだよおいすぐ明治の事務所に確認取とれ今の映像を今日の夕方のニュースで流すぞはい確認取とってきます りかわいい猫ちゃんの動画よりよっぽどバズりそうだ完全にやられましたねこんなお茶の間受けしそうな絵今まで見たことありますネージュ・リュバンシェさすが好感度ナンバーワンタレントの名はだてじゃないな国民的ヒット曲っていうのはただかっこいいただ美しいだけじゃ生まれない若者だけでなく子供からお年寄りまで愛される 親しみやすさがなくちゃダメなんだスタッフの皆さんリハお疲れ様でしたお疲れ様ネイジュ君最高のパフォーマンスだったよ感動で痺れちゃったな私たちは奇跡の国のテレビ局のものだけどファンに向けてコメントをもらっていいかなはいもちろんですどうして同様のアレンジを歌おうと思ったの VDC を見てくれる皆さんと一緒に楽しみたかったんですだから馴染みがある曲の方がいいと思って僕今回の VDC に出ようと思ったきっかけは学校の友達と思い出作りがしたかったからなんですよでも友達とだけじゃなく世界中の人と一緒に歌えたらもっと素敵な思い出になると思ってさすがはねえじゅくん 自分たちのことだけじゃなく世界中の人のことを考えてるんだねさっき撮った予告映像も早速マジ間近で拡散されてかわいいうちの子が真似して踊りだしました世界一平和で美しい光景ってすっごく盛り上がってるよこれは VDC も優勝が狙えそうだねえそんなのまだ分かりませんよでもありがとうございます ビルビルえどうしたんだい青い顔をして具合でもいえ大丈夫よ何でもない見る価値のないお遊戯だったあたし先に控え室に戻ってるわね 監督生さんぼーっとしてるけど大丈夫なんだ腹が減りすぎたのかお前じゃないんだからさでも確かに腹は減ったな本番前に何か食べに行くか<音声>うんあいつふ<笑> ミ ラ, ミラ教えてちょうだいはい何を検索しますか今この時最高に美しいのは誰美しいメンンンション数第1位アカウントについてのウェブ検索結果はネージュ・デュバンシェですネ、はあね、ージュ おい、どうしたんだよリハも終わったし勝手に飯食ってきていいって言われたのにこそこそビルの跡なんかつけてあビルのやつ控え室の前に止まったんだぞ誰の部屋だはーい今出ますあビエくんどうしたの さっきはすぐリハが始まってあまり話せなかったからもう少しだけあなたと話がしたくてあうん僕もそう思ってたあらさっきの小さなお友達たちはドミニクたちなら文化祭の展示ブースを見に行ったよもうちっともじっとしていないんだからそう一人なのねリハーサルのパフォーマンス素晴らしかった あなたの愛らしさはいつも周りの人間を一瞬で虜にしてしまう昔からそうだった B 君たちのパフォーマンスもすごかったよあんなかっこいい曲僕にはきっと歌いこなせない踊りもビシッと決まってて見とれちゃったそうありがとう<笑>お互いないものねだりねねえネー、ね、ジュ 喉が乾かない美味しいリンゴジュースを差し入れに来たの私の最近のお気に入りなんだけどあそれこないだマジカメにアップしてたやつだよね飲んでみたかったんだ嬉しいありがとうさあどうぞ召し上がれいただきます ねえじゅくん。観<笑>覧中にすまない。本番の演出について聞きたいことがあると。スタッフが君を探していたよ。ロワーズねえじゅ。いや。ねえじゅくん。ロワーズって。その呼び方。もしかして。あなたは。ああ。 走って君を探していたら喉が渇いてしまったな君が持っているリンゴジュース冷えていてとても美味しそうだよかったら私に譲ってくれないかいあ、はいもちろんあありがとうネイジ君急いでステージへ向かうんだそしてここに戻ってはいけないえ、それってどういうさあ走ってさあ早くは、はい ルークどうして、うん、かぐわしくみずみずしいリンゴの顔思わずかぶりつきたくなる真っ赤なリンゴが目に浮かぶようだエペル君の故郷の名産品は実に素晴らしい一滴残さずいただくよロアドポアソン ノアトゥールどうしてここにそれに、監督生君にグリム君までカリマ、なんで急にルークの持ってたグラスを叩き落としたんだぞ、はあ、ま…間に合った…あんたたち…どうして…な床にこぼれたリンゴジュースがボコボコ泡立って 毒々しい緑色に変わっていくんだぞこれビルがユニーク魔法で呪いをかけたジュースだったんだろう何さっき明治のリハを見た後のビルの顔を見てやな予感がしたんだホリデー中に暴走した時のジャミルとよく似た顔をしてたからルークあんた なんで飲もうとしたの気づいてたんでしょうあれを飲めばただじゃ済まないってこと信じたかったからさ誰よりもひたむきに努力し、高みを目指していた君を君が自らの美を汚すような愚かな真似はしないとだが同時にもし君があのリンゴジュースに呪いを込めていたとしたら味わってみたか 苦しいほど美エの執着がこもった特の果実の味をね何言ってんだよルークそんなのそんなの絶対ダメだなあビル自分がどれだけバカな真似をしようとしたか分かってんのか俺たち以外のチームが全員ジャガイモに見えるくらいすげえパフォーマンスで世界一になるんだって言ってたじゃんかそれなのに なんで<笑><笑>そんなのあたしが一番聞きたいわよでもねあたし分かってしまったのもう絶対に勝てないってことかだからあたしあたしはあたしはネジをこの手で にこぼれたジュースがまた動き出した ど, どんどん床に広がっていくんだぞなんだこの煙息がうし監督生君、カリム君、吸い込んではいけないビルのユニーク魔法はフェアレストワンオブオール物体に呪いを付与することができるこの霧は呪われた液体が気化したものだ 吸い込めばたちまち身動きが取れなくなってしまうしかしたった一杯のジュースがここまでの変化をすることがあるだろうかまさかお願い見ないであたしをそんな目で見ないでどうして世界で一番美しくありたいのになんでこんなにもあたしは憎い 醜い醜いロアデ・パード君が醜いはずがないそうだよネージュもルークもジュースを飲まずに済んだじゃないかお前はまだ誰も傷つけてないだからビル目を覚ませ<笑>おだまりあんたたちに何が分かるっていうの世界中の誰が許しても 私はたしが許せないビルのからだから黒いインクがあれはジャミルの時と同じあの毒ジュース床をどんどん溶かしながら広がっていくんだぞ ハハハハそうよそうだわあたし以外の人がみんな醜く歪んで溶けてしまえばあたしは世界一美しいわよね 苦しみは長く続かないわもうすぐ息が止まる血も凍りついてもう二度と目覚めることはない<笑><笑>あビルなんて恐ろしく悲しい姿なんだそれでもなおまがまがしいほどに美しい 君の姿から目をそらしたくないなのに目がかすんでくそ体の力が入らない頭がクラクラするんだぞ何おのれ邪魔をするな<咳>俺れは 魔法の絨毯どうしてここにまったくこんなことだろうと思ったよみんな乗れ